ガラス分分かかれへん。ん。<笑>かわいい。しな、なな。みんな分かんのに昔あんなこてつでも自動ドアが開くのを待ってから出たり入ったりしとったの。<笑> 順調に餌増え触るの いいかかかららちゃんととってないかもの大好きやなも<笑>いいこやあら膨らんでるやん。<笑>膨らんでるやん おはよう。反毛ですか。えー入 第三者が触るのはどうなの私が触ってる、触るえー、の違うえー、のええー、知らん<笑>触って、ね、えー、の私が触って、私の手と一緒に触って、まだいいよ、近くに、ね、遠いないいよ、まだいいよ、触るよ触るよ、うん、触るなんか、足 触, ん足触らんの足触って、ちゃ ん, ん, んといて、はい一応、私は大 め<笑>ゃ、うん、ごめんちゃうね ん, ねん<笑>こっちの画面を見てみながらやったから思わず引っ込めるほうか普通に普通にそっち本物見てたら引っ込めへんかったけど<笑>画面上やったから思わず反射的に引っ込めるもん。か多分なそんなに私のせいの最初にすごい寄って触るももね 落ち着くことをた、ね、<笑><笑><笑>まねぎ。 後ろ全然気にしてないんだ。内側が えらいねだい、えー、まだ、えーえー、顔にスよしよしよこよし。